キンプリグズ巡り新たな火種、ね、長瀬レン高橋山は残るのに販売終了終了。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドプスの平野市を神宮寺ゆ太、岸騎士の3人が5月22日をもってグループを脱退する。 以降は、長瀬角と高橋山の二人で活動を続ける。これに伴い、ジャニーズ事務所は5月22日までにグーズの販売終了を告知。これがファンとの間で過言を残すかもしれないという。3人が抜ける以上。 関連ンングズも販売しなくなるというのは無理もないところなのだが、ある芸能関係者は5人のグズは販売できるのは致し方がないのですが、長瀬と高橋は金プリとして残るのに、この2人のソロの分までもが販売終了するのはおかしいとファンが怒っているんです。その件を問い合わせたくても、ファンクラブの問い合わせメール機能が2月頭くらいから使えなくなっている。 現在は問い合わせも電話か郵送でということのようで、どこがファンファーストだ、と拍車をかけているんですと証言する。この、ファンファーストという言葉は、今年の正月にジャニーズ事務所が日本経済新聞に、明日の私たちへ、一歩ずつという全面広告を出し、その中に書かれてあった文言から来ている。一方的に通達する姿勢に呆れるファンは多いですね。 三人が辞めたら、金プリのファンクラブ継続や他のジャニーズに倶替えするのではなく、ファンクラブそのものに入るのを辞めると言い出すファンも少なくない、とは同関係者。早急な対応が求められるが、東スポウェブ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。